ご紹介いただきました受賞日本一おめでたい名前のよさこいチーム七福よさこい連岩井の歌でございま す, いますこのような素晴らしい舞台で踊らせていただきますこと大変光栄に思っておりま す, ますさて本日お披露目となりました本年度の演舞のテーマは夏の歌に祭りを重ねて火炎再々でございます、はい、皆様と一緒に盛り上がれるよう、はい、全力で踊らせていただきますよろしくお願いします は い, たい 咳 男も女 も, 大き、うん、も, 女も大き恋も分かっても 祭りの色合いよ さあ最後のチームよさこい岩井いめでたの皆さんでしたすごい活力。